はい。おはようございます。 ラスカラでございます。と、カメラマンの拓さんです。お願いしまーす。いす<笑><笑>ということで、<笑>今日の撮影はですね、成田にあるセグスカフェダイナーさんという、ハンバーガーとかをね、メインに取り扱っているお店さんに訪れております。というのも、なんか先日、夜中に急に突発的にね、はい、酒飲みながら、別に何も食わずに生配信やるの知ってる拓ちさん。ああ、なんか突発的にやる。<笑><笑>で、なんかそのライブをやってて、その時に、ここの働いてる店員さんが、はい、あの、リスナーさんで、うん、ぜひうちに来てくださいってことをおっしゃって、 いたただだけけててててすすぐ飛んんんでいきますって言っっ言<笑>そんな経緯があって今日はこちらのお店に来たんだけどめっちゃおしゃれじゃな い, ややばいっすよ、ね、めちゃめちゃおしゃれ。このお店はもちろん先ほどお話ししたようにハンバーガーがメインのお店でして、うん、まあ、名前の通りね、かなりアメリカンなんですよ。今ね、この僕らが得るこの感じ、はいね、古いアメリカの車の内装をいじって、いろいろね、インテリアなんかも置いて、おしゃれな感じになってるんですよ。ちょっとここら辺すごくないめっちゃおしゃれよね、この感じ。 で、まぁ、あ、今回はね、特別にこのトレーラーの席をお借りしてるんですけども、うん、もちろんトレーラー以外にもテラス席とか色々あるんですよ。ただ、うん、ちょっとね、今日は11月の22日、うん、現在はですね、うん、ちょっとね、内装とかをリフォームしてる最中らしくて、うん、今日映ってるのがちょっとここだけになっちゃうんですけど、ただ完成したらさらにね、おしゃれな店内ができるらしいよ。で、今日は一応ね、はい、ハンバーガーを6種類かなおすすめでお願いしておりまして、で、その他にも、 もちろん、アラかると、ハンバーガーについてくるもの、これもね、盛り合わせでちょっとお願いしております。ま、あそんな感じで、大食いっちゃ大食いいや、大食いですよ。大食いか。<笑>大食いか。あの、ハンバーガーとかを食べて、皆さんにこういったメニューあるよってことを紹介できるような動画にしていければと思っております。ちょっとね、メニューが到着するまで待ちましょう。はい。はい。ということで、もうね、注文した商品が徐々に徐々に来てるんだけど、一応ね、先にメニュー紹介できればと思って、はい。これが、あのメインだね。 メインの食材、うん、ハンバーガーでございます。で、一応これで全9種類あるらしいんだよね。まあ、店名にもあるようなセグスバーガーとかおすすめであったりとか、結構ね、珍しくて、うん、マッシュポテトと明太子マヨネーズが入ってるオリジナルバーガーらしい。そうなんすかそう、見たことないよね、基本的には。ね、まあ、あとは、ま、チリコンカンだったりとか、アボカド系とか、はい、まあ、アメリカにありそうな、うぽいようなのもあるし、はいはい、まあ、これでね、そのトッピングメニューとかもあるんで、これこでもカスタムも可能みたいですね。 いろいろありますね。そ う, そうそうそう。で、今ね、こんな説明をしながらも、はい、もう来てる。だいぶバーガーが来てるんだよ<笑>。もうそんな暇がないぐらいバーガーがしっかりと来てて。で、これが、さっきお話ししてた、うん、あの、セグスバーガー、オリジナルの。これがね、この明太子マヨネーズ。あ とか、マッシュポテトもなんかもりっと入ってるし。で、しかもこれセットだから、お芋がね、250g 付いてるみたい。あ、250g? そう<笑><笑>で、こっちがチーズバーガーに、こっちがチリコンカン、うん。で、あと3種類ほど来るらしいんで、はい、とりあえずメニューがね、全部製造予するまで、うん、もうちょっと待とうかな。結構音でなくちゃん。はい。めっちゃ来たよ。めっちゃ来ました、ね。めっちゃ来た。<笑>で最初であの、お願いしたのが、はい、一応バーガーが6つ、アラカルト系 ちょっと盛り合わせでってお話したんですけど、た、う、だ、んね、まだね、アルカルト来るらしい。<笑>うん、あ, あ、来た、ね。あ、あ, <笑>いありざいます。ありがざます。今。はい、じゃ、こちらガーリックシュリンプ。です、コウテのオリジナル。ありがとうございます。<笑>うわ、<笑>うまそう。<笑>これ、どうしよう、どっから食べよう。<笑>とりあえずさ、うん、いただきます、しますわ。あ、そうですね。うん、じゃ、忘れてた、テンション上がりすぎて。<笑>じゃ、すいません、ちょっと改めていただきます。<笑>はいまずは。 せっかくいただいたからさ、サラダから食べるう、うんちょ。サラダもね、こんな感じで、ベーコンもしっかり入ってる感じですね。うん、うん。うん。入るんだ。すごうん。どうですかいや、うまいよ。 それはうまいよやっぱりさ大食いの撮影してると生野菜って食べる機会少なくてさだからやっぱりこういう撮影の時に生野菜だと、うん、正直めちゃめちゃ嬉しくてやっぱさっぱりするじゃないでもこのサラダに関してはやっぱあのこんがりベーコンも相当かかってるしベースもシーザーだからガッツリサラダうんガッツリサラダではないけど<笑>でも食べ応えありそうっすねうんあといい音っすねお、うんうん、っしゃあバーガいっちゃおう いきますか、まあまずメインからいったいよねセグスバーガーこれちょっと紙包み紙あんだけど、はいまあ、せっかくなかこのまんまいきたいなと思ってあ豪快っすね<笑> う, ーわうんうーまうーまうーまいよ<笑>めっちゃうまいよこれ4連チャンでしたねうわおいしそううん<笑>結構ねバンズもギュッと詰まってるタイプだねだからそのパンの甘みとか香りもしっかり感じるし でもねそのパティがめちゃめちゃ肉厚だし肉汁もすっごい出てくるお芋ねうんうんうんうまっ これさ、ポテトって、どっち派か結構分かれると思うんだけど、アメリカン系になるとさ、この太い方が結構メジャーじゃないしかもさ、このホクホク感。細切りはさ、あんまり出来たてでもさ、カリカリはあるんだけど、ホクホク感ってないじゃん。太切りの方はやっぱりその芋っぽいこのホクホクした感じあるから、個人的にはどっちでも好きなんだけど、うん、バーガーに合わせるんだったら太切りのが好きかな。あ、なるほど。うーん。うん。 まあ塩もしっかりついてるから全然ケチャップとかマスタードなくても全然美味しいポテト<笑><笑><笑>うんあもう終わっちゃったわうん<笑>もう終わっちゃったわ<笑>これ完食できるのかな<笑><笑>うんお、まあっこんなこんなで一皿ですね完食、はい、でございますはいうまいちょっとこのアロカルト 食べ進めよっかう、ね、せっかくなら、はい、一応おつまみ系であるからいただいたのが、まあ、これトルティーヤチップスにシュリンプ系の揚げたやつ、うん、でオニオンリングって感じですね<笑>いやオニオンリングめっちゃ好きなのよわかるっす幸<笑>せそうな顔しますねうまっうわすっごいサクサクのいい音が玉ねぎはさ多分普通のオニオンリングよりも中入ってるの多くてすごい玉ねぎが肉厚 あ、そうなんですか、うん、多分ね見えないと思うんだけど<笑>普通さこの1枚だけ1リングだけじゃないオニオンリングで結構わかりますよ、うん、23リングぐらい入ってるあそうなんですかめっちゃ密だったうわいい音うエビうまうんパ、うん、こエビ絶対さ、はい、これチリソーススイートチリソースかなこれ合うと思うんだよね合いますよね こ, れこんな感じで、うんうん ど う, ですか<笑>うまいうん超おいしそうあの動画でも何回か言ってるんだけど大好きでさかチリソース系もね大好きなのよでこれトルティーヤにはこれサルサでしょうん う, まうんうんうんたっちゃん気づいたよ <笑>今さ<更>ら<笑>せっかくねこのチーズバーガーね冷めちゃうとら固まっちゃうからさもったいないからうーわチーズダクダクじゃんこれダクダクだなのすごい<笑>、うん。うんまあうまっチーズ濃厚いやチーズの量すごいねですね<笑>うんうまいよ チェグスバーガーは明太子ソースとか、うんうん、まあマッシュポテト入ってるから、結構このまったり系優しい感じだったんだけど、やっぱこうなってくると、バーガーみたいなパンチがあるからさ、やっぱ食べてる感はこっちの方が強いよね。うーん。一、うん、口大きいですね、本当にもう。またこのチェダーチーズがさ、アメリカっぽい香りというかさ、はいはいはい。わかるでしょわかりますよ、この匂いですよね。そうそうそう。ハンバーガー好きな人、全員好きだよ。うん。 うまっうーベースがシンプルだからこのケチャップ分けも絶対合うと思うんだ。この感じね。ちょっとマスタードもいっちゃおうよ。行きますうん。あこれいいね。あいいなシンプルにうまいでしょ。これだよ。これですか。うんうまいよ。<笑>全部めっちゃった。うんう いや、マジでうまいなーうんそうだ入ってたはやくさ店員さんがめちゃめちゃ美味しいんですよって持ってくれた商品があってチリコンカンとチーズのやつなんだよねシンプルにクラッカーにのせてって感じらしいんだけど<笑>うまそうっていうか太りそう<笑><笑>いいねいいねカロリーちょっといただきますどうぞ 止まんないんだ<笑><笑>止まんないんだ<笑>もう言葉はすらとなくじゃないですかえこれシンプルなんだけどさ本当、はい、つまみ当て最高だよねビール止まんなくなるってこんなザアメリカですよね、うんうん、でもやっぱりさ成田だと空港も国際線とか多いじゃないここも成田市だし外人のお客様とかも来やすいよねこういう立地にあれば確かに、うん、ですね 今は2種類ともアメリカン系寄りだったから、はい、これ照り焼きバーガーがあるんでてか珍しいねトマトとか入ってるのこれ確かにうんーあーこれちょっと紙挟まないと無理かもしれないな<笑>ちょっと無理かもしれないなこれはジコルよいしょ い, いただきます、はい、あトマト合うな合います めっちゃ合うだから照り焼きってさもともと結構こってりしてるじゃないだからこの生野菜が入ってるとすごくさっぱりするからバランスがちょうどいいかもええー、そうなんだうんパティがすごいお肉だからこんだけさ照り焼きのこってりソースがあってさ、うん、野菜の風味もついてるのにさ、はい、全然パティがいるんだよねいなくなんないの、ね、よでもまさにもう食べ応えじゃないですけどもうお肉食べてるなっていう感はもう、うん、かじってない方向ねこれ あ, ありがとうございます こんな感じですごく肉厚でさですねだからやっぱりいろんな具材にこう合わせててもはい全然存在感がなくならないから食べ応えがすごい1個でうーん満足度もほんと高いでしょうねうん、えー、<笑>おいしそううーんでもこういうの結構こぼれやすいよねやっぱ確かにこぼれやすいですよね難しいよね食い方ってわかりがとうございますわかります 伸びちゃうといけないからさ一回パスタいっていいこれ確かにこれパスタっマカロニなんだよね中が空洞になってるはいはいはいおっしゃってましたねうんうわあシンプルでうまう ん, うん味付けは かなりね他のバーガーと比べるとこう薄めだしシンプルだねすっげえお想外だったでもなんかそのなんだろうだからどっちかっていうとお店さんのパスタっていうよりもなんか本当にアメリカの家庭料理って感じ優しくてさう ん, うんうんうまっ でも多いね何回も出ちゃうかな今の<笑>だからこれ手滑っちゃったってじゃん多いね<笑><笑>食べ応えそうですねうんさっきおすすめって言ったこのガーリックシュリンプっ て, 言ってみようよ匂いものすごく良くてさ<笑>で見た目も美味しそうなのよいや分かるっすこのねこの感じねうわ うまっ。これソースの色見える茶色っぽい感じこれ多分ね、炒めてわざとほんのり焦がしてるんだけど、ほんのりと苦味あとはそのガーリックのいい香りもしてて、これすっごい食が進む。ぇ、はいはいえー。うん。うまいよ、これ。これにチーズとかかけてパンに挟んでもうまいかも。あ、絶対美味しいっすね。うん、絶対美味しい。なんかでもこんだけもう食べたけどさ、はい、まだ半分なんだ。確かに。<笑><笑> 一時間かかるね。一時間かかるですね、うん。減らないね。<笑>減らないね、うん。ちょっとこれ、ちりこんかいっちゃうか。あ、しかもこれバンズじゃなくて、はい、これスパムだ。バンズは入ってないね。うわいくはずだあ、バンズいった。いました。いたうまっ。<笑>これうまっ。 おマジっすかチリコンカンめっちゃうまいよソースももちろんあるしプラスアルファでねこのスパムが挟まってるから他のバーガーとかに比べると若干塩分は高い気もするけどすごい攻撃的めちゃくちゃ攻撃的なんですかうんへーめっちゃうまい でまたさこのチリコン感があんまりこの煮詰めすぎてないタイプでしっかりとね、はい、豆の形とか食感が残ってるか ら,、うん、から噛んだ時にお肉の食感と野菜のシャキシャキ感とのお豆のさモサッとした感じ、うんうんうん、この食感の何種類かあるから一口の中でも、うん、これがねすごく面白いボリューミーで合うん、だろうなうん うんうんうんうんうんうまっ へ, <笑>へった減ってる<笑>じゃあ一回ちょっとさバーガー移しちゃおうかこれ一皿にあこう見たら減ったわもう<笑>もう減っただいぶ減ったう<笑>んじゃあ い,、ねうん、い, いっちゃおうかいきますかすいまんた さ, っさでっかいベーコンがここにいるのよいますよねフライドエッグかはい 西やばいっすよねのまま う, うんうんうんうんうんううん、うん、すっごい味付けもシンプルだしか、うん、この武骨な感じすっごいいいよこれなんて表現したらいいのかな、うん、でバーベキューで作ったバーガーみたいなこの荒々しさっていうのかな、うん、でもね多分ね家庭とか個人でやろうとしたら真似できないんだよねうん 店さんやからこそっていううんうまっめっちゃうまい、ね、でも口がパンパン<笑>口がパンパンでしたね、うん、見事にうんうんうんうんうん最後はこれアボカドだね ですね、ん次これ食べてみようとか厚、ま、厚み厚みをがねんやっぱ食いしん坊には大歓喜ですよアボカドは。う アボカドもさ、案外苦手な方って結構いるのよ。青臭さが無理みたいな、うん。でもやっぱりこうハンバーガーに合うと、そのパティとかバンズの香りもそうだし、ソースもついてて、はい、結構ね、そのアボカドのいい部分だけ感じるようになるんだよね。その青臭さも飛ぶから、結構苦手な人でもこのアボカドバーガーとかっていうのはトライしてほしいなって、常日頃から思ってる。うん。<笑>確かに、バーガーと一緒に食べることによって、 はや<笑>うん、でもやっぱさっぱりしてるからこれにもやっぱりチーズとかいろいろトッピングしてあげてごつっとさせてあげても美味しいかもしれないでまたさ普段はさラーメンが多いからさ動画のデートで使えるお店って俺の動画の中で少ないんだけど<笑>確かに<笑>少ないかもしれないけどこういうお店だったらねデートでいいと思うし、うん、いやですよね、うん、雰囲気めちゃくちゃおしゃれ、ね、めちゃめちゃおしゃれ。 たぶちゃん、お話のサイに申し訳ないんだけど。なんでございましょう。テイクアウトしていいあ、いいよ。先生、いいっすけど。その時に言うけど、揚げ物系多かったじゃん。上顎がさ、怪我し始めてさ。はい<笑>。始め ま, ました。フ<笑>ィ、まあ、リフィリすんなよ。<笑>話しながらやったら資料も多いし、まあ俺のミスなんだけど、やっぱだんだんちょっと冷めてきちゃってさ、なんかもったいない感じになってきたから、まあテイクアウトのサービスもしてるし、家でちょっと、改めて温めて、美味しく食べようかなと思うから、 ちょっと店員さん呼ぼうか、<笑>うね、聞いてみよう。揚げ物系テイクアウトで持ち帰りでも大丈夫ですか。ありがとうございます。ありがとうございます。いいんですか。もう一回全部やるみたいないや。もう一 回, う回多分僕、あのバーガー以外全部テイクアウトする。<笑> ということで、お包みいただきました。いただきましたね。でね、証拠だから、証拠動画。<笑><笑>ちゃんと持って帰る っ, っていうね、<笑>証拠動画。<笑>こちらで、ね、チビもね、うん。めちゃめちゃポテト好きだから、一回オーブンで温めて、はい。カリッと刺して、ああ。食ってもらおうかな。絶<笑> だいぶ喜ぶやつっすね。絶対喜ぶ。うーん。お腹いっぱいだよいや、知ってるよ<笑><笑>あの量ですから、ね。うーん。まあ、とりあえず今日はね、こんな感じで、うん。はい。あとは、たくちゃんが。はい。バーガー、注文したバーガーをね、楽しんでもらって、はい。ありがとうございます。今日は帰ろうと思います。はい。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。<笑>ごちそうさまでした。ありがとうございます。<笑>